皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月5日。先日の超 DQ10TV でも紹介されましたが、天国フィーバーの最終回が始まっています。バージョン後のお相手は、まさしく皆さんは予想していた通りでした。さすが魔王たちということで、結構強いです。ただ、すでに2日目で皆さんも慣れたのか、初日の昨日に比べたら楽勝でした。 せっかく作った天国フィーバーですので、これを常設のお相手にしてもいいのになと思いました。超 DQ10TV でさらっと触れていましたが、ケミカルポップの家具セットがオルフェアの福引き景品から消えて、超便利ツール送りになります。夢のかけらで交換するのは結構重いので、今のうちにゲーム内で集めようと思います。ですが、今ある福引き券1100枚を消費した結果、ケミカルポップ家具は2つしか当たりませんでした。 仕方がないので、残りはゴールドで解決しました。同じことを考えていた人がいたのか、もともと出品数が少なかったのか、一時的にバザーからケミカルポップ家具が消えました。おかげでゴールドの消費も思っていたより高くつきましたが、まあ仕方ありません。とりあえず、すべてレプリカにできたので良かったです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。